何者だスーパーヒーローかつてないスーパーヒーロー大激突見せてくれ、本当の力をはドラゴンボールスーパー、スーパーヒーローしまったー入場者プレゼントもらえる